金の方がぐっと沈み込む感じですね。まず最初に全体像を紹介しますとこちらの大きなペットボトルですねこれはただの水を入れてひっくり返らないように支え台にしているだけです。ペットボトボルの 上に割り箸をテープで留 め, めました、うん、そして、えー、とこちらステンレスのワイヤーで、えー、こうクリップが2つついてるんですけどそれぞれにこの金属をですねあのぶら下げるわけですけどもとこちらがアルミホイルをたた叩いて固めたものです、まあ、コイン状にしたんですけどもどのぐらいの重さかっていうと グラムらいです、ね、こっちはちょっとびっくりなんですけど、えー、とこれは金貨ですあるところからちょっと借りてきました本物の純金ですねこっち重さもあまり公表しない方がいいと思うんですけども2 5ムもありましたちょっと手が触れちゃうんですけどねえっ、ー、と大きさは大体同じぐらい なんですけども、重さが全然違うのでこれストロープラスチックのストローなんですけどプラスチックストローも最近珍しくなってきたんですけどもクリップで止めたら普通重さを比べたらですね当然金の方は重たいわけですけどバランスが取れるようにですね体積がほとんど変わらなくて、まあ、大体同じでこの重さのバランスが取れるようにストローの。 視点をコントロールして、だいたいバランスを取れるようにしてあります。こっち側の白いストローは何かって言うと、これが後でこう動いたりするんですけど、その動いた場所を見やすいようにストローをこっちに伸ばしてるだけなんですね。で今こうバランスが取れてる状態で、えー。これちょっと黒い線ありますけど、これあの無視してください。この辺の？ところを指してたよね。っていうことで。 マークしとくっていうんですか、マーキングですね、だと思ってください、この白いストローと。ガムテープのこの位置関係をちょっと見ておいてもらって。はい、その次に。ええー、これはアクリルの。水槽なんですけども。この状態ですね。でもね まあ、全体像としてはこんな感じになりますねちょっとずれちゃいましたねちょっと視点がずれちゃったみたいなのでもう一回ちょっとやり直しますガムテープの位置も調整してたまたまこの黒いサインペンって書いた線のところに来てますけどたまたまっていうか このあとこちらの水槽に水を注ぎ入れるとそして2枚の金属板がこう水に触れてきますよねそうした時にどちらかが浮力が大きければそちらの方がこの浮力が高い方が上に上がってそうでない方がこう下に下がるというようなことが起こるということですね、はい、じゃあこちらの白いストローの位置 もうちょっっとと見といてもらって、はい、水を入に浸されて、はい、こんな感じですか。あんまり入れすぎちゃうとクリップのところにぶつかってしまうとね浮力が変わってしまうんですけどね今こうあの見てもらった通りこのストローが白い部分がぐんと下に下がったのがわかるかと思います。 こちらののホイールの方がです、ね、アルミニウムの方がその分浮力を受けて、えー、まあ密度が小さいので、まあ、比べるもまでもないんですけどね金の方が密度が大きいのでその分浮力を受けにくいということが分かるかと思います、ね、ヘグレーカーってやつですよね、はい、それではもう一度やり直してみます水を入れます 金の方がぐっと沈み込む感じですねはいえ先ほどストローのこの白いストローですねこのガムテープのこの型の方に下の方にあったんですけどもグンとこう下の方にえ沈み込んだ感じがわかりますねえっとシンプルなんですけどなかなか金を使った 演じ実験でできないもんですから、ねえー、撮影して記録に残すことにしました。